それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。でえっと、前回ですけれども、あの前回は中国常用定理を紹介しまして、でまあ、中国常用算法、えー、すなわち中国常用定理 の, その拡張ゆっくりと誤助法を用いたその計算法についてあの紹介、説明いたしました。でえっと、今回はその拡張ゆっくりと誤助法のまた別の応用としまして、 有理数の再構成を紹介したいと思います。で今日のその有理数の再構成はあのテキストですと70ページのセクション 4.12 というところの内容ですのでテキストを持っている人は合わせてご覧ください。でまず今日は手始めにその有理数をその常用管に埋め込んで 計算をするというあの方法を紹介したいと思います。でえっと、例題としてのこのようなその、まあ、ひ結構た比較的単純ですけれども有理数 の, あの計算を考えてみましょう。えっとまあ、5分の2と3分の1を加えて、まあ、15分の11を求めるという、えっと、計算なわけですけれども、えっと、今回その行うのはその有理数、えー t 分の r ですね、r over t というのを、これ、p を十分大きな素数としまして、z をその pz、すなわち p で生成されるイデアルで割ったような乗用感の中で表現するというあのことによる計算を考えます。で、この場合はその p は素数としておりますので、この与えられた ですね、この z over pz の非ロの弦、えー、と A としますとでこれはの情報の逆弦を持つわけですね。でそこでその、まあ、今、r、t 分の r という有利数があったとしたら、えー、とその t 分母の t の方をですね、まあえーと まあ、t の逆数という形ですけど t 分の1というものなんですけどもこの t 分の1をその z over pz の, あの乗用感の弦として表すことでで r と, の r とそれから t の逆弦の積という形でその1個の有利数をそのまあ乗用この乗用感に埋め込むということを考えますでそこでその演算を行うというのがまあ今回のアイディアですでえっと でまあ、有利数が、えー、と t 分の r が与えられたときにその分母に当たるその t 分の1に当たる乗用感の源ですねこれはそのこれまで扱いましたその p を法とする方逆減の計算で求めることができますで例えば、えー、と今の例題です と,、まあえー、と一応考慮すべきことというのはその乗用感今考える乗用感の z over pz の p としてどのぐらい大きな あの値を取れば良いかということですね。というのは、その、えっ、ー、と。その乗用感で表現できる、区別できる弦の個数が少なかったりしますと。その、うんと、その有理数から、その乗用感の弦の、あの。写像が、まあ、単射ではなくなる可能性があるわけですね。で、単射でなくなると、その計算、例えば。 えー、と異なる有理数が一つの乗用感の源に移されることが起こりえますからそのような場合にいろんなあの還元乗除をその乗用感の源で行ったりしますとその元 の, あの有理数の還元乗除の結果を、まあ、正しく反映できるとは限らない場合があります。ですので、えー、とこの乗用感 の, の大きさですね、まあ、位数はその、まあ、扱う有理数の分母分子の大きさに応じて、まあ、適切なあの 大きさのものを取る必要があります。で、一応あの理論的なことはあった一応あと例ですね定理の形で紹介されますけれども、あのこの場合はとえっ、ー、とまあ分母の部分の絶対値をまあ15未満とそれからえっと分子の部分のあごめんなさいえっ、ー、と 分, 分子の分の絶対値を15未満とそれから分母の部分の絶対値を16未満として その R と T の絶対値の2倍ですね。で、そうしますと、これが240の2倍となって、480になりますけれども、480よりも大きい素数を適当に選ぶということにします。で、ここで、その480を上回るような素数として、487を選んできました。 でえー、とまあこれからその実際に計算をしていきますが、えー、とまずその5分の2ですね、最初に与えられた5分の2をこの z over 487z という乗用感に埋め込む計算を行います。でそこで、えー、とまずやることは、その5分の1をそのこの乗用感でどう表現、どの弦に、あ、乗用、5分の1がですね、分母の5分、すみません、5分の1がこの乗用感でどの弦に移されるかということを調べますので、そうすると、 487を法とする5の逆減を計算します。で、計算の仕方は、その487と5から、5を入力とする、各種ゆっくりと5情報を計算することになります。で、ああ R0 を487、R1 を5として、そこから、その乗与、列を計算していきます と, と、あ, あここにありますけれども、その R の3が、乗用が1になりますので、そうするとここで、 えー、と逆減を求めることができるわけですね。で、えー、と1がですね、487のマイナス2倍と、それから195 の, あの5倍のえと和になりますので、そうすると、この乗用間で の, その5の逆減というのは195 と, えっということになります。でそこで改めて、その5分の2。 をですねそのこの乗用管の中に埋め込むとするとそのまあ2は分子ですから2にその5分の1を移した数ですね5の逆減であるその195をかけてでまあ390という値としてこの乗用管に埋め込んでおきます。で次のステップではそのもう一つ5分の2に加える3分の1を同じ乗用管に埋め込むわけなんですけれども。 これも先ほどと同じように今度は3の逆減ですね487を方としてその3の逆減を計算しますでこれも487と3から各ユゆっくりとのご情報を使います と, うんとこの時はまあ1回の割り算でちょうど余りとして R21 が出てきますのでこれを使う と,、えー、と487 方法としてのの逆元というのが -162 になります一応正の数に直しておくと325と表すことができますのでこれではその3分の1を325としてこの乗用感に埋め込みます。で次にその有利数の5分の2プラス3分の1に対応するこの乗用感の元の計算足し算を直接行いますと。 5分の2を埋め込んだ弦が390でそれから3分の1を埋め込んだ弦が325でしたのでこれを加えて725になるわけですけれどもこれを4 8八十七で乗用を割って乗用を取ると228という数が出てきます。で次にその興味があるというか関心があることは。 じゃあ228っていう計算結果が出たんですけれどもじゃあそれを満たすようなですねこ の, あの t 分の r すなわち、えーとまあ、ある有理 数, がある有数 t 分の r っていうのが存在してで r にそのこの乗用感での t の逆減をかけたものがその228になるようなものが存在するかっていうのがまず一つの関心事 で, でもう一つは 次にもしですね、このこういう有利数に対応する乗用感、この常用管の228に対応する有利数が存在した場合に、それというのは必ず、本来、我々がやろうとしていた計算結果ですね、5分の2プラス3分の1の結果ですから、15分の11に対応しているかということを確かめたいということに関心が移ると思います。ので、それを確かめてみましょう。そこで まあ、とりあえずですねそのまあ剣算という形になりますけれどもまずはその15分の11をですねこの今扱っている乗用感に埋め込んでみますでえー、っとここではその15が分母ですからまずその487を法とするこの15の逆減を計算しますでこれは、えー、っと487と15から始まる拡張ユークリッとご助法で計算できますけれども、えーまあ、R の2と R の3を計算した段階で えー、R の3が1になりますのでここで計算が終了してで、まあ、この重用感での15の逆減というのは65ということになります。で, であと分子が11ですからそうすると15分の11をこの重用感に埋 め, 込みます埋め込む計算というのは1 1六6 5と。 ということになりましてでその結果は715になるんですけれども、えっと、715を487で割った余りを取ると、えっと、228ということで、えー、この228っていうのは先ほどですねこの5分の2プラス3分の1をこの乗用感にめ込んで計算した結果に、えっと、等しい値になりましたのでとりあえずそのこの有理数の計算は乗用感 元の有理数での計算結果と乗用感での計算結果が対応してそうだというふうに思います。で次にですねあの関心があるのはじゃあこの228っていうその、まあ、乗用感での計算結果が出たときにそこからですね本来の有理数の計算結果であるこの15分の11というのを 復元できますかっていうことが問題なんですけれども、あのこれは今日この後定理で述べるようにできます。あのしかるべき条件を満たした常用感でこの計算を行っていればできますっていうので、とりあえずそのまず計算例をですね、先に示します。で、えー、ここではその、まあ、法となっている487と、それからその乗用感でのこの有利数を埋め込んだ計算結果の228から、あの 各種有機率のご情報で乗用率を計算していくんですけれども、ポイントはですね、先ほど、ここではその15という値を取っていまして、この乗用、この乗用ですね、この乗用が15以下になったところで計算を終了する、計算を終了するというのが一つのポイントですで。 そこで計算していきますと、R3 を計算した段階で乗与が11になりますので、まずここで計算を止めます。で、えー、っと、そうしますと、うんとこちらにありますように、11っていうのがですね、その487のマイナス7倍に15百228倍をかけた。 あ, のあたりに等しいですの で, でこれはあの487を法とする合同式であり表しますと11が 15×228 と合同であるということを示しています。でこの結果を見ますとそのまあ形式的にですね今この合同式の右辺が 15×228 になっておりますのでこれ両辺に 十五 の, の逆面をかければ、あの右辺はちょうど二百二十八になるんですね。そうすると、えっとえっと、実はあの こ, この左辺の十一というのを。その分子にして、で右辺の十五というのをあの分母にとって取ると。その実はこの形で、その十五分の十一という計算結果が復元できると。いうのが、まあ、今日の、まあ、定理。 今日そうするとこのようにしてその乗用感で行った計算結果からその元 の, その有理数を取り出すことができるようになります。ということで、えっと、今日紹介するのはその定理 4.82 ということでテキストに書かれてある有理数の再構成の定理です。 なおあの一部ノーテーションがですねこのテキストと異なっている部分もありますので、まあ、その辺は適宜対応させながら見てください。今、えっと、まず n と b とそれから r スターと t スターというのを、まあ、整数とします。それから、えっと n、それらの数の関係としてはあの b が0以上 n 未満の数でそれから、えっと、r スターも、えっと、0以上 n 未満の数です。 あと t スターは正の数とします。で、あと、えっと、n と b からあの生成されるその拡張ユークリット誤乗法の乗与列ですね。これを Ri, Si, Ti というふうに置きます。であと、あと、この j というのをですね、この拡張ユークリットの誤乗法で計算される乗与 Rj があの R スター以下になるような えー、最小のインデックスすなわち乗与が r スター以下の最大の数になるようなあの j の値ですねこれをインデックスを j と置きましてでここでのその rj sj tj の値をそれぞれ r' s' t' というふうに置きますであとこのう まあえー、と n とか b とか r スターとか t スターに関してはあのこれ 今, 今あの可処有機といご情報の結果とは別にそのある、えー、と rst というあの整数が存在してで、まあ、r がえーと ns プラス bt に等しくでかつ n の絶対値は r スター以下それからえーと t はあの正でその絶対値は ああその値はその大きさは t スター以下という仮定もしておきます。で、えー、とこの時に、えー、と成り立つことが2つありまして、で1つはその t スターですね、t スターっていうのは、この n と b から計算する拡張行方と互除法に含まれるその t プライムですね。T なんですけどもこの t' っていうのは、えー、と絶対値がああそれから正でそれが大きさが t' で抑えられると。で、えーと、2つ目の主張としては、えー、ともし、えー、とこの n がですね、その r' と t' の2倍より大きければ、えー、とある q が存在して、えー、と rst とそれから r'、s'、t' というのはすべての9倍の関係になっていると。まあ、そういうあの。 主張がこの定理でして、一応この定理を背景に、その有理数の再構成というのをすることができるようになっております。まあ、ちょっと詳しい。あの証明はあの時間の都合で省略しますけれども、一応テキストの方にありますので、各自確認してください。まで、あ、でしょうか？